TBSK に、KNG&OPS が出演。デビュー曲である、シンデレラガールを披露したが、その際の平野仕様26の歌詞間違いが話題となっている。この日、キンプリはデビュー当時の衣装をグレードアップしたような、きらびやかな王子様の衣装をまとい、圧巻のパフォーマンスを披露。歌唱力もダンスも洗練されていたが、平野が、 駆け上がって、と歌うべき部分を、駆け上って、と歌詞を書いて歌ったのだ。ただ単純に歌詞を間違えたのか、はたまた意図的なものなのか。平野の歌詞間違いにファンからは、く君の、登るは間違ったとは個人的には思ってないデビュー時期のキンプリちゃんは駆け上がるがお似合い、だけど現在は駆け上るが正しいと思うんだような。 あかんシンデレラがある量過ぎた駆け上がらず駆け登る仕様を追ったけど私も何かの意図を持って歌詞を変えた2票。憶測暴走って言いたいならどうぞああ、死がいるって幸せ。この憶測は別に誰のことも傷つけてない。オタクがオタクらしくニヤニヤしてるだけ。文句ないやろ。 塩く君が歌詞間違えたんじゃなくて紫輝くん自身の言葉だと思うっていうツイートを見てなるほどと思ってしまった。駆け登るは努力を費やして踏ん張って高いところに登るっていう意味があるんだって、この意味を知ってて駆け登るって歌ったんだったら号泣案件なんだがといった意図して歌詞を変えた説が SNS に多数寄せられているのだ。 四角ファンは三つの理由から歌詞変更を意図的と推察。ファンが平野の歌詞間違いを意図的と考える理由は三つあるという。一つは駆け上るという言葉は踏ん張って高いところに進むという駆け上がるに比べて強く高みを目指すというニュアンスの言葉であること。平野さんは5月22日に岸優太さん27、神宮寺優太さん25、 とともに金プリを脱退し、ジャニーズ事務所も退場、岸の宮城退場、しますが、その理由は海外進出をしたいから言われていますよね。だから、これからの初信表明のような感じで歌詞をアレンジしたのではないか、ということですね。二つ目の理由も、脱退の件に関わってきます。女性誌ライター。 2022年11月4日の脱退発表後も多くの歌番組に出演してきた金プリだったが5人の金プリの活動が終わる5月22日まで残すところ約1ヶ月半ばそんな状況下で今回が最後になるかもしれないシンデレラガールの歌詞をプロ意識の高い平野が間違えるとは思えないそういった ファンからの信頼の声が SNS に多く寄せられているのだ。そして、三つ目の理由は、過去に平野には前科があることだという。2019年7月13日放送の生番組音楽の、日 TBSK で、キンプリはシンデレラガールを披露したんですが、ここで平野さんは今回とほぼ同じ場所の歌詞を大幅に変更したことがあるんです。 人並みに消えると歌うべき部分を見守っていて根に変えて、天を指さしながら歌ったんです。これは放送当時、追悼のパフォーマンスだと話題になりました。全能。近くジャニーさんの魂が受け継がれている。とつるびんも、賞賛、音楽の日、放送の4日前、7月9日に、平野らの恩師であるジャニー北川仙台社長、去年87、が急姓 そのため、音楽の日のパフォーマンスはジャニーさんに当てたメッセージだったのだろうと多くのファンが察したのだ。この件について平野は同年9月6日放送のオスディ o t b s k で大人に相談しようかなと思ったんですけど、やっちゃったもん勝ちだなと思って、長い階段を天国に見立てて僕らのことをいつも見守っていてねっていう意味でああしました。 と、サプライズで歌詞を変えたことを解説していた。そして、そんな平野について、エースタ、マクエの昇福亭鶴ベ71は、決められたことをそのままやるよりも自分たちが今本当にやりたいことをやる。それが本当のエンターテインメント。ジャニーさんはエンターテインメントをものすごく意識していた人。ジャニーさんの魂が受け継がれている。 と、同番組で絶賛していたのである。そうした泣ける善科があるだけに今回の CDDV で平野さんが歌詞を間違ったのも何らかの深い意図があるのではと考える人が多いんです。やはりもしかしたら進む方向は同じではないけど、これからも5人は前へ進んでいくというメッセージを改めて平野さんはファンに送ったのかもしれませんね。 前での女性誌ライター。圧巻のパフォーマンスだった CDDV でのシンデレラガール。歌詞間違いをした部屋の真意はいかに近く、岸くんン杉谷テーム、キンプリ、CDDV、告知でも見せた5人はちゃわちゃなガンツクムービー。